はい、おはようございます。新年二日目。第一回目は。佐世保市の大町です。ええー、二九六一一号ですね。屋根付きでありながら、かなりボロボロの状態です。プレートも。 なんかボテですねあらキャブなんかももうボロボロです案内表なんかも全然見えませんね はい、お約束通りお約束通りり何ですかねだいぶ欠片が多いですねまあこちらもこんな通りはいテンダーですなんか変な落書きみたいなのがありますね はい、ライトは全くありません逆側ですはい、だいたいこんな感じですほんとボロボロでがっかりですね かつては石炭なんかも運んだんでしょうけど果たしてここまでして保存する意味があるのかどうかちょっとそれも不思議に思えてなりませんねでも枯らずにも何か保存器があったようですけどそれはもうとっくに昔に解体されてしまったようで。 まあ、とりあえずあるだけいいと言った方がいいかもしれません。それでは。長崎県佐世保市の大町からお伝えしました。